いよいよ待ちに待ったウィンターカップが始まるぜクロコ準備はいいかはい、カガ君。でも、まずは予選を突破しないと。待ってるとにかく、素敵の世代を全員ンプッして日本一になるどんなに強い相手が来ても、僕たちの意味はもう絶対に負けません。クロコ 's Basketball Second Season on AnimaX